生きがいといとう曲は『サンキッズ』プラスが2曲目に出したチームオリジナル曲になりますリメイクしてくれたのが卒業サンキッズを卒業してくれた方が踊りを新しく振り付けをし直し指導もしていただき今回お披露目させていただきますで今日は子供の日ということもありまして演舞の途中でこいのぼりを振りたいと思います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 Nico? 日。いこう 末の「願い込めて」 西鵜島川の恵みによる撮影地・土地・小江戸の町を漁と広畑を追のぼり鵜島の流れに夢と希望を乗せて未来を信じ生まれ 嗨、hey, 嗨、hey. 私の魂ここにありはきいらっしゃいよっしゃい。 うわっしゃい、うわっしい、うわっしい。治る、えー、たくさんのお手拍子をいただきました。お客様に感謝の気持ちを込めまして、ありがとうございました。 トップバッターを飾っていただきましたサンキッズプラスの皆さんにもう